でえー、と一応その FFT の計算例をちょっと紹介したいと思います。で、ここでは、まあ、LargeX って書きましたけれども、あの3次の多項式をまあ用意しました。で、3次の多項式に対して、その1の原子4乗根による、そのまあ FFT を、DFT をまあ FFT で計算しましょうという話で、一応今回はその最初にあの答えを全部出して、 見ましたけれども、うんとまあ、上から順番にですね、そのオメガ4乗の0からまあ 0, 0乗、1乗、2乗、3乗に対するあの答えがそれぞれあのこういったその複素数になります。で、今からあのこの4つの値をですね、その FFT のアルゴリズムに従って計算してみようと思います。えっと、まず最初に、えっと、入力された多項式の最初のステップの計算から見てみましょう。 でここではまあ AX があの3次の多項式として入力されたんですけれどもうんと、まあ、このようにですねそのまあ奇数字の項とそれから偶数字の項に分けましてで今回はその偶数字の項を A0X と置きましたそれから奇数字の項を A1X というふうに置きましたでここでまず その A0X と A1X に関それぞれに関するこのについてですねその今度はとオメガ2ですから一応原子2乗根に関するその FFT を計算することになりますそれが A0X に関しては次の括弧2っていうところでやってるんですけれどもここではその A0X っていうのが今ですねこんなふうに一次の多項式に なっておりましたのででこれをさらに分割すするんですねそうする と,、えー、とこの1位の多項式をもう分割すると次のステップで出てくるのはもう定数項ですから、えーとまあ、ここではあのその定数項として、えーとまあ、R の00というふうに、まあ、ここですねこれここは A0 が出てきたとそれから、まあ、この部分に対して FFT を行ったのは R の01って書きましたけどこれがとして、まあ、A2 っていうのが出てきたと。 で、えっ、ー、と、ま、あこれをもとに、その、ここでの、その、えっと、ま、a ロに関する、あ、そすか、えっと、一の原子二乗項に関する a ロのああの、FF、あの DFT を計算するとですね、ここでは、えっ、ー、と、こう二個の値が得られます。えっ、ー、と、一の原子二乗項ですので、ま、あ二個の値が得られて、で、一個は a ロプラス A2。 からもう1個は A0 マイナス A2 というふうにあのうんと得られますあ。だからここのプラスマイナスっていうのはその何がかかってくるかっていうとこの1の今考えて1の原子 N 乗根をかけた値がかかってくるんですね。で1の原子2乗根っていうのはマイナス1ですからそうすると、まあ、A0 に えー、A2 に1の原子2乗根をかけたものを加えるっていうので、まあ、あのマイナスが変わってくるというわけです。で今度は次はそのこ度先ほど当えられた X のまあ奇数字のですね項 の, あの部分について FFT を行っておりますけれどもここはあの A1 プラス A3X というあの多項式が当たられてで、まあ、それをさらにまた分割するわけですね。そうする と,、えー、とこの A1 係数 A1 に関する FFT、これは A1 が出てきて、それから、係数、この A3 に関する FFT はこの A3 って、まあ、係数がそのまま出てきます。で、あと、ここでは、この2つの結果を組み合わせて、X0 として A1 プラス A3、それから X1 として A1 マイナス A3 という DFT の値を置いています。で、 ここで、あの、再起を一段戻ってですね、先ほどのステップに戻っていくと、うんとさ最初に当てられた ax を、まあ、あの、偶数字の項と奇数字の項に分割しましたと。で、偶数字の項からは、ここに、の y イコールっていう行にあるような、あのそういう DFT の結果が得られました。で、えっ、ー、と、まあ、奇数字の項からは、ここにある z にあるような、こういう DFT の結果が得られました。 いうわけです。で、今度はこれらを組み合わせてその 元, 元の答えをまあ導くわけなんですけれどもえー、っとまずそうですね x ロとしてはあ今度はそのうんと今度はこの y と z の結果にですねそのどういうふうにこう値を加えていくかというとう まあ、基本的にはそのえと1の原子4乗根のまあ何乗かを加えていくという形なんですけれどもえとまず x0 ですね x0 っていうのがそのさっき出てきたこの2つのえーと DFT の結果を単純に加えると。単純に加えるとこれはあの A にで次にとあ、ごめんなさい、えー、っとこの y-z ですね、y に、えー、っと z に、えー、っと1の原子2乗根をかけたものを加えたものですね。で y0-z0 っていうのを計算すると、これは、えー、っと a に多項式 a にですね、オメガ4の2乗をかけた。 ああ代入したとい う, そういう結果になりますでここでそのアルゴリズムで出てくる途中の変数 U にですねこの1の原子4乗根をかけると今度は i っていう値になりますから今度はそのこのこの y と z の間なんですけども今度は y にですねこの z に この1の原子4乗根をかけたものを加えると。そうすると、この結果が実はあの多項式 A に1の原子4乗根の一乗、オメガ4の1乗を代用した結果になります。あと最後に、その、うんと今度は、その、Y にですね、この Z に、このオメガ4乗のマイナス1乗をですね、かけたものを加えると。で、そうすると、これが、 まあ、A にですね、オメガ4の3乗を代入した結果になりますので、まあ、ちょっとあの初めて聞いただけではちょっと分かりにくいかもしれないので、あのまあ、3時ぐらいの多項式やってたら、たぶん自分で実際にやってみると、いろいろ分かると思いますので、ぜひ自分で復習してもらいたいと思います。ここまでいいでしょうか。で 今度離散風呂変換があの、まあ、FFT でできるっていう話をしたのでじゃあ 逆, 逆変換をどうやるかっていう話なんですけれども、えー、と実は今のです、ね、DFT は先ほどそのなんでしょう多項式 の, あの係数表現と関数表現が1対1に対応するという、えー、と定理で紹介したようなあの形 の, あの関係式で表すことができます。 で実際にはあのこのファンデルモンド行列にですねこの、うんとまあ、1の原子 N 乗根 の,、まああの形状をこう随時代入していくと行列を用意してでそうしますとあの先ほどのですねような関係式でこの DFT を表すことができますで、えー、と DFT がですねこういう形でその係数表現にファンデルモンド行列をかけたというか 行列ベクトル的の形を表すということはそのもしこの V この行列を V としたときにこの V の逆行列が見つかれば逆変換はこの V の逆行列をそのこの関数表現にかければよいということになるわけですね。ところがあの先ほどの V のところにですねこ の, あの1の原子 N 条項の逆数をかけ入れてみましょうと。 そうすると実はこういう行列 W を作るとですね先ほどやりましたこの1の N 乗根の性質の一つである相和古代からこの W と V の積がですね単位行列のちょうど N 倍になるということが分かります。ということで実はその V の逆行列っていうのはこの V のそれぞれの成分要素に、まあ 1の原子 N 条根の逆数を代入してで全体を N 分の1にすればよいということがわかります。ということでああさらにですねさらにまあ1のがあのオメガエドっていうのは1の原子 N 条項っていうことでしたからまあオメガエドの逆数もまた1の原子 N 条項っていうのがわかると思うのでそうするとあのこの二三逆風流変換っていうのは実は風流変換にですね もともとはフリエ変換には1の原子 N 条項を代入して評価したんですがそこに1の原子 N 条項の逆数を代入してで出てきた全体の結果を N 分の1すれば計算できるということが分かりますのでそうするとこの離散逆フィリエ変換も実は FFT で計算できるということが分かります。 ちなみにですね、ちょっと言い遅れましたけども、離散逆風入れ変換は、インバース DFT って言いますので、よく IDFT って略されることがあります。だから、あ, あ、そうか、そうか、日本語とちょっと語順が逆だったかもしれませんね。本当は日本語で忠実に訳すんだったら、逆離散風入れ変換って訳すべきだったかもしれません。はい。で、あと、もう一つのポイントとしては、その、この、 あのインバース DFT を行う際には、えーとまあ、こういう逆の逆向き の, あの FFT をやればいいっていう話をしたんですけれども、まあ、この時にはこの BX には何が来るかっていうとあのこの関数値表現なんですねだから、えーとまあ、言ってみればこの関数値表現のこの値を係数とするような多項式を、まあ、作ると思えばいいですねでそれに対してこの あのオメガ N のインバースを代入するというふうにしてあの FFT で計算すると思えばいいと思います。ここまでいいでしょう